皆さんこんこにちは、えー、大島和夫です、えー、今日はですね、えー、これから私の日光市に対する考え方を、まあ、何回かに分けてお話をさせていただきたいというふうに思います、えー、私の制作集が出来上がりまして、まあ、このように「待、えーま、ったなし日光今こそでは」それからあこちらの a 4 2万の紙のがございますけども少しこの中の説明を させていいいたただきたいと思います10分程度で読める内容になってますのでぜひ目を通していただけるとありがたいと思います、えー、私は今日光市の状況は合併して12年経ちましたけどもこれから先のことをいろいろ考えると本当に日光市は待ったなしの状況だなと思います、まあ、4年間8年間もしくは10年15年先を考えた時には非常に大事な時期に来ている 差し掛かっていいると思いますこの資料もちょっとの時間で目を通せますのでぜひ見ていただきたいと思うんですけれどもまず人口が少なくなっていることは皆さんもご存知の通りでありますそして問題なのはですね税収が平成18年からは9億円ほど下がって平成28年度は133億円ですそれから国からの仕送りも27年度と28年度を比べると6億円少なくなってまして これも今後もだんだん少なくなるであろうというふうに見込まれていることが一つ、それとこの後ろ面になりますけれども、経常収支比率というちょっと難しい話なんですが、例えば毎年かかるお金ですけれども、100万円の収入があるとすると、97万6千円はもう支払い先が決まっているというのが今の日光市の財政の基礎的な部分なんですね、2万4000円しか自由に使えるお金がないということです。 平成18年度は 93.5%、まあ、6万5000円、自由に使えるお金があったものが、今は2万4000円しかなくなってきているということです、それからこの数字はですね日光市と他市を比べますと、もうか市では 88.9、それから佐野市では 87.6 と、まあ、いずれも佐野なんかが合併したのは日光と同じ時期ですけれども、財政的には非常にゆとりがある日光と比べると。 という状況になっていますそれからですねこの問題なのは公共施設が多いということです。箱物が多いえ、鹿沼市は日光市よりも人口は多いです。ただし、箱物の面積は非常に日光市のほぼ半分です。まあ、そういうものを維持していくためにも、ランニングコストがかかるまあ、そういうことを考えると、今後早めの整理等が必要になってくるということになります。 えーまあ、私が待ったなしだと言っているのはそういう状況も加味した上でいろんなものが複合的に絡まって今後は本当に日光市が大変になっていくそういう危機感を私は持っています。